よりやってまままいりりしした北里でですす皆さんんの元気祭り楽しんでますか、えー、私事ですが1年前観客席にいた1年生も今では2年生になり踊り子としてこの舞台に立っていますそして今回は私たちにとって本日最後の演舞となります精一杯演舞させていただきますのでお手拍子 お試みをしのほどよろしくお願いしますよろししくお願いしますあの日この場所で見た背中を追いかけて今日ここまで来た一年の時を超えて生まれた思いをここに記すはいあの頃の私たちへあそれでは参ります 歌に惹かれし旅人よ、思い一つに花出前。優勝竜二千二十一金白部。さあさあやってまいりました。 あ紡いできたものは今もここにあるだろうか。 そう。 覚悟を決めろ ありがとうございました。